えー、こんにちは黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですねシンコペーションの処理8ビート編っていうことですね。まあ、こういう、えー、実際僕らが演奏する時によく使うこのセクション譜っていうのがあります。こういうこうねこうスラッシュっていうのが書いてあってこれがリズム。まあ要は こ, このリズム、ここにリズムがありますよということですねどんなリズムでもいいからまあここを埋めてってくださいでこれは、えー、ギターとかベースとかいろんな楽器がここにアクセントを集めますよということなんですねでこれをここをどういうふうに処理するか実際この演奏こういう書き方の方がドラムがいろいろアプローチできるので面白いですねちゃんと書いちゃうともうそれしかできないんだけどこういうふうな書き方の方がまあ、音楽が広がるというかその場その場でこう これは絶対守らなきゃいけないというよりかは、ドラマはもキープさえしてれば、まあ音楽は成立するんで、これは全部無視しても全然平気です。なので、ここを無視したら進行感が出るので、一緒に行くと一体感、跳躍感が出るっていうふうなお話をしていきますね。で、まずはリズムとして考えていくと、ここってまず基本的には、まあこう、リズムって、このシンコペーションっていうのは両方ジャーンジャーンって弾くので、ジャーン。 合わせてあげたいうんでもここ ス, スラッシュついてるってことはここになんかまあビートが欲しいですよねみたいなそうするとちゃんと受けてあげるそうすると1拍目に向かってんだけど4拍目で受けてあげて頭に流してあげるって感じね流れるでしょでその ここがゆっくりだと待つのが結構大変なんでその手前に足を入れてあげるって感じね。これは僕はリズム的ドーンって呼んでるんですがこ次の音をこうに押していく音なんだけど着地が両足でドンじゃなくてトトンって落ちる。 最後のハイハイトここハイハートでジャーって止まるよりかは普通にこう銅のところから普通にこうつなげてあげるとジャンプしたけど何事もなかったように普通に列に戻るみたいなイメージですね。でえーと大事なのはこっちなのでこの前半のところの音は。 これでで全然平気ですねなので、えー、とちょっとやってみますけどこれ2小節ここ4小節なんですけどここ4小節のフレーズで考えたらここ2小節だけかけますね。そうすると 1, 2, 3, っていうタイプと。 後ろだけ合ってればなんか他の人はジャンって伸ばしてるけど後ろだけ合ってればすごい一緒に一体感がありますこれ全然合わせないのもありなんですよ。1, 2, <音楽>こうね全然音楽的には成立するでしょうこう要はみんながこう、ボーンって飛んでるところを自分はこうなんか戦車のように。 この上に合わせるってことはみんなと一緒にジャンプするその分進行感は減る跳躍してるからこうそのスピード感っていうのは減っちゃうんだけどだからあのよくハイイウェイスタートこうシンコペーションやめた途端に速度が上がった感じがするじゃないですか。だからでこうシシンンコペーションを合わせてると 気持ちジャンプして気持ちいいけどその前に進む価値は減るのでこれは書いてあってどっちにやっても構わないよねでこれエブリシングとかまあテンポがゆっくりだった時はこのアプローチ的にはここドタストとそれじゃあかっこいいのでやってみたいと思うワンツーシー リズムの感じが変形してちょっとそのなんか変化が起こるよっていう予兆させるのでこれなんかすごくこういいかなとは思いますね。でここを、えー、とこのまあこれチェンジという曲でやってるんですけどこのチェリーのここの一番最後ここ二重線があるってことはここはフィルインを入れてほしい要は次のセクションに移るよってことなのでまあこう。 ここのリズムでやっっちゃっても全然構わないんだけどこう普通のリズム戻った感じなんだけどここで区切りが欲しいからここフィルインにしたいとここをフィルで受けるって考えるとそうするとこうドッツタドドタンから手のをここここをタカタカとかタカタンとか タ, タンとかタタンタってしてあげれば。 いいろろ自分のバリエーションが決め事はやらなきゃいけないけど決め事をやったところ以外は自由に叩く自分なりの今思いついたフレーズを叩いていくっていうところができるとかっこいいんですよね。でこのバスドラだったところこれはスニアとかに変えちゃっていいんですよ。そしてここの部分をいじっていくって考えるとこれ7番。 僕のあのあこれね音符のリストっていうのを作ってあるんですけどこれのここの、えっと、丸の緑の丸のついたやつこれ頭拍がない音符なんですね。頭拍がない音符要はこれってえっと実際のこのドラムはワー・ これシシンンコペーションしてないですねでこれ、まあ、ロックフェストとか僕も出たことあるんでそうい う, こう大きな野外とかで出てるとこれってシンコペーションしてるとバンドが結構グラグラするというか空白になっちゃってなんかここは埋めたいなみたいな感じがあって実際にこうフェストが出てる人とかロック系の人は結構埋めるんですけどジャズの人っていうのもちっちゃい箱でやるじゃない。そうするとやっぱこう空間飛んでる空間を楽しみたいからここはやっぱ休譜にするんですよ。でそうすると休符にした方が ワン、ジャーン、タン、ンーダジャタタタカタカドンっていうふうにこうこうい う, こう曲線がこう大きくなるじゃないですかジャズ系の人はここ抜きたがりますねポップス系の人とかね。でこの受ける時が「タン」っていうところをこれが、えー、音符的に言うとこれは右手で叩くんですけどこの手前に左を入れると。 「うたたん」を使かう「たんたたたか」を「でたたってりやってあげるとこの右手のタイミングの手前に左手を入れると11番だし右手のタイミングより後ろに手左手を入れるとその次の音につながりやすい音になるね。でこの3つは結構僕はもうあの全然こうなんていうかな初心者的な人はここら辺をやっておけばいいか 12番になるともっと「裏裏ってって音が出てくる「パッパパラリラ」です「ピーヒャラピーヒャラ」がこれこれねこれでからワン・ツー・2 空中スルーみたいな感じですねでこれの右手で埋めるとこういうねフィルインができる。っていう感覚になります。で この3つこの14っていう音符は実は12と一緒なんですけどただ使いづらいんですよねでこう空間がいっぱいあるんででこれは「ターンっていうのの「うったん」「うたん」「たん」これシンコペーション8部でシンコペーションしたあとは16でシンコペーションからシンコペーションでつなぎにくいのねまあそれが逆にう、ま、面白いんだけどでそこを「 入れたのが12番なんで、まあ、同じ音符っちゃ同じ音符なんだけど空白が多いんでこれは第3部類にしましたこんな風になります 1, 15番は次の音のドーンみたいな感じ。 ね結構こう体育をしっかり考えててこの下のこうリズムをちゃんと取れないと難しいですね。最後ゼロね音符なしワンデーという具合にいろいろこうできますよねっていうことですね。で、 このここの音符は全部4番縛りこの音符の4番縛りでやったんだけどこれ4つ目の音符は1番から要はここの音符はシンコペーション感を出そうと思うとこのいわゆるこの緑の丸をついた頭白がない音を入れなきゃいけないけどここは何を入れてもいいのね。でそうすると4とか5個要は頭白のある音符は別にいいんだけどこの。 ここに裏迫の音を入れると頭角ない音を入れるとシンコペーション二回する形になるのね。そうするとよりこうポップスとかこうちょっとこう繊細な音楽な感じ。ワン、二、だからうんたたたたた。もう一回シンコペーションする。シンコペーションというのは長い音符じゃなくて短くてもうん。タタ これれで終われないから次の頭吐くより安定した音へ向かおうとするのでこれをシシンンコペーションというこういうシンコペーションをたくさん入れていくとこの「タム」とか。一回「おっ!」て思わせるっていうところがこうよりポップスチックな感じな感じですね。ロックは どちらかというとも う, こう全員がこう歪んだ後で大きくこうビートを包んでいくので逆にあんま裏裏裏っていう拍はあんま合わないんですよね。だかからそれどっちがいいとかじゃなくてそのそのの 音楽がが求めているものを強調したいところがあの違うだけの話なんでだからこういういい傾向にあるよみたいなでポップスとかジャズとかに行くともっと裏裏裏でこうみんなで裏からの方がこう進行感とかスピード感が強いから一体感とスピード感をこうどんどんどんどんこう駆使してこう要は細かいところをこうやって走っていくみたいなでもあのロックの場合「04」と一緒でも直進だけみたいな。 で そ, れそこでいかにかっこよくいくかみたいなのがあるんですねだからどっちもいい音楽のはどっちが勝ってるとかどっちがってわけじゃないんだけどちゃんとこのバンドがどっちにやりたいのかなっていうところで寄り添ってあげるっていうのがすごい大事ですね。というわけで、えー、シンコペーションの8ビート編のこのフィルインで受けるところ。ろ リズムととしてて受けるところっていうのでえ今度はこの続きはですね今度はジャンプする手前をこう今度は発展させていこうかなと思ってますので、えー、また来週ぐらい上げたいと思いますので、えー、楽しみにしててください。で最終的にはえっ、ー、と8ビートロック系から今度はち ょ, ちょっとあのジャズっぽい8ビートのえー、っと フィールワークメイキンラブのシンコペーションの連続のところそこをどう通り抜けていくかっていうのが第3弾でやりたいと思いますのでえー、まあチャンネル登録してない人は是非ね見逃さないようにチャンネル登録しておいてくださいそれでは本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました